刀舵の里園、全情報をまとめ はい、どうも皆さん、こんにちは、アナチェス。ということで、今回はですね、え、刀鍛冶の里編についての、ま、全情報まとめということで、やっていきたいなと思いますけども、早速、ラインナップはこんな感じとなっております。はい、え、こちらについて、ま、考察というか、ま、すべてね、ちょっとね、あの、詳細に考えてきたのでね、ま、そちらをめちゃくちゃ深くね、掘り下げていこうかなと思ってるんですけども、ま、こんな感じですね、以前に遊郭編でも去年ね、やらせていただいたんですよ。何度か何本かやらせていただいた んですけどもそんな感じでやっていこうかなと思ってますいやかなり去年大好評だったのでまあ、今年もあの盛り上がるといいなと思ってますということでえ高評価チャンネル登録今のうちにぜひぜひよろしくお願いしますではもう早速やっていきましょう はい、ということで、まず放送日なんですけども、放送日はこれだと思ってます。こちらえー、2023年の1月、冬アニメ説が高まってきておりますよということで、まあ、僕の中で高まってきてますよということなんですけども、まあ、なんでそう考えたのかということなんですけどね、まあ、今の時期になっても、まだ放送時期が未定のままっていうのが、僕の中ですごく引っかかりましたね。えー、去年優楽編、えー、この時期にはすでに2021年放送決定とですね、 まあだいたい予測がつくですねあの放送時期がねまあ公開されていたんですけども、えー、刀カジノ里縁ではですね、まあ、pv がこの前こんな感じで投稿されましたけども、えー、こちらの中で、えー、放送時期っていうのは一切公開されなかったんですよねまあだから2022年放送だったら言うんじゃないかなと僕の中ではすごくそこは疑問になりましたなのでまぁ2023年なのではないかと、えー、僕の中では思っておりますはいでまあ他にも理由ありまして他のビッグタイトルであります僕のヒーロー はい、あのー、ないんですよね。まだね。 思ってるんですよねだからまあ、ヒロアカがさ、まあ2022年のさ、こんな感じ、秋ということなんですけども、まあ大体秋っていうと10月とかなので、まあもう年末放送の秋アニメっていう感じなんですよ。あの、まあ去年、鬼滅の刃もね、秋放送でしたから、まああの、発表するならもうね、発表してるんじゃないかなと僕は思ってますね。だから2023年 の, この1月ということなんじゃないかなと僕は非常に思ってるんですよ。 はい。で、まあ遊楽編がですね、去年12月の5日から、まあ、放送されたよということなんですけども、まあだいたい鬼滅の刃ってね、1年スパンで新しいの公開してるんですけども、まあ、スパンから考えても、12月以降になるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。まあ、無限列車編の公開が、2020年の10月だったんですけど、まあ遊楽編は2021年の12月ということで、1年と2ヶ月、え、たい続編にかかっておりますよということで、まあ、その計算からいくとですね、まあ刀舵の里編は、まあ大 Merci. 2023年1月もしくは2月という形なんですけども。まあ、なんで、は思っております、はいまあなんで、まあ、僕が考えたのは、2023年の1月の冬アニメということで、いやー、まあ、これはですね、うん、わかんないんですけどね。正直1月っていうのはね、あの、僕の中で思った数字なんで、1月、もしくは2月、3月ってなる可能性あるんですけど、まあ、2023年っていうのはね、まあ、かなり濃厚なんじゃないかなと、僕は思ってます。だから2022年、 今年ちょっと見れないんじゃないかな。まだね、えー、と思ってますね。ちょっと悲しいですけどもでね、まあ、最新の pv この前解禁されましたけどもまあ、こちら見てみるとですね。どこまで制作が進んだのかということでね。まだいたい。僕は刀鍛冶の里で毎週見どころシーン作ってて。まあ、あのその原作から行くとですね。まだいたい5。6話のシーンまで。まあ pv で描かれてるということで、まあ、半分ぐらいしか、まだ制作ができてないんじゃないかなと。僕個人的には思っているので、まあ、まだそんなに制作が進んでないよ。ということで、まあ、まだまだ。 はい時間はかかりそうかなということで結論放送日に関しては2023年の1月あたりが濃厚だよとなっております さあ、続いて放送局なんですけども、えー、放送局はですね、えー、放送局に関してはフジテレビ系列かなと僕は思ってますね。ま、遊楽園放送したフジテレビ。まあ、変わらないんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ワンチャンですね、今放送時期が未定なのは、あの他局に取られてしまってるからじゃないですか。ちょっとはね<笑>、いや、わからないんですけど、まあ、NHK さんとかにもしかしたら取られそうになってて、で、それで、あの、放送局のなんか取り 取り合いがあるとで、すすすねねね放送時期がが未定な、ね、可能性っていいいうのが、ね、すごい高いんですよでよまあ、その放送時期をね、明かせないということで、まあ、今未定なのは、そういった裏でですね、放送局の取り合いが起きてるからなんじゃないかなと、まあ、個人的に思ったり思わなかったりということで、まあ、ワンチャン NHK さんとかね、関わってそうな<笑>、なんかね<笑>、取りそうなね、雰囲気ありますけど、まあ、僕的には NHK の方が、まあ、CM ないんで<笑>、見やすいかなとは思うんですが、ただですね、 まあ、フジテレビ良かったよね別にね<笑>フジテレビさん良かったっすよねかなりあの CM 本数もめちゃめちゃ増えたわけじゃないしあの制作にも深く関わらなくて非常に見やすいはい遊楽編だったんじゃないかなと思ってます規制も全然かからず良かったんじゃないかなと思ってるのでま非常にフジテレビ系列僕はあの満足しておりました遊楽編の時は満足してましたなんでまあフジテレビかなとも思いつつまあその NHK ももしかしたらあるかもということでね皆さんまあ多分フジテレビだと思いますんではいそこに関しては はい、えー、変わらないと思ってます。 さあ、続いてですね、声優は誰ということなんですけども、まあ一応ですね、こんな感じで上限の鬼に関してはですね、まあ細かく動画にしてるんで皆さんも見たと思いますし、まあこれから見るよっていう方に、ね、ぜひぜひそちらね、えー、見てほしいんですけども、今回はですね、まあ刀舵の里編で主に登場してくる鬼、えー、上限の4、ハンテングと上限の5、えー、玉子に関しては詳しくやっておきたいなと思ったので、まあそちらをちょっと2人ほど声優さんをね、上げさせていただこうかなと思っております。 ではですねえまず上限のこう玉子ということなんですけどもはい玉子ですねいやこちらはかなり声優さん期待となってるんですけども僕の中でもう第1位はねこの方はちょっと揺らいでないんですよねはいこちらとなっております本番はこれからですよ中尾。 リュさんとなっておりますあのですねいやかなり中尾流星さんは本当に僕はね大好きなんですけどあの中尾流星さんといえばねドラゴンボールのフリーザだったりとかまあ、アンパンマンのバイキンマン役でねまあ、結構本当に有名だと思うんですけど僕はやっぱねフリーザ感というかあのねほんと悪者なんだけどちょっと面白いというかそういったイメージが玉子にはあったのでまあ、非常にはい変わったキャラクターとなってるんでね玉子はねあの中尾流星さん 本当に演技がね合うんじゃないかなと僕は思ってるんですよで声的にもかなりね面白かったのでいいんじゃないかなってすごい思ってるんですよねはいだからまあ中尾流星さんはすごい僕の中ではえー、まあもしそのオーディションっていうかね<笑>なんかそういうのあっても中尾流星さんはね確実に通るだろうなと思ってるんですよねうんなんでまあ中尾流星さん本命となってますでまあ続いてなんですけどもこちらとなっておりますうせろ 俺の心も魂も命も俺だけのものだ。 はい、えー、とびたのぼうさんですね。いや、こちらもかなりあるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、とびたのぼうさんのね、まあ、主なキャラクターはですね、名探偵コナンのですね、風見ゆうやだったりとか、まあ、ちびまるこちゃんのね、丸尾くんなんかを演じられておりますよということで、はい、あの、丸尾くんですね。まあ、あ大体声の予想はつくんじゃないかな、皆さんね。まあ、あ大体もう僕結構有名なね、声優さんなので、ま、あ非常にあの、本当にイメージつくかなと思うんですけど、とびたのぼうさんもね、僕非常にあると思ってます。はい。 まあ、こちらの方も非常に魚っ子らしいというか、なんかね、敵役で出てきた時にすごい面白い感じだったので、アフレコというか演技がね、すごいいいんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、上限の5に関してはこんな感じとなっております。で、ま、続いてですね、上限の4、ハンテングの、まあ、今回はですね、分裂はちょっと考えずに、本体だけをちょっと考えていきたいなと思ってます。で、ま、本体のね、声優予想なんですけど、まあ、こちらの方がね、一番ありそうかなと思ってます。こちらです。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 うーん、あれマジでね、いいよね。あの感じでハンテング来てくれたらマジでいいなって思うんですよ。で、まあ、おじいさんだしね。うさんはね、こういったおじいさんキャラクターめちゃくちゃうまいんですよ。で、それでいて敵キャラっていうのがすごくうまい方なので、いや、マジでドンピシャだなと僕の中では思ってます。はい、うさん来てほしいですね。で、まあ、続いて声優さん二人目、こちらです。はい。いいところまでは行ったけどね、けど、僕を倒すには及ばない。 山寺、孝一さんとなっております。いや、こちらもですね、上限の4、ハンテングに関しては、ま、あもうドンピシャかなと思ってますね。もうディズニー全般ね、有名なキャラクター演じられてるもう山ちゃんのさ、<笑>紹介いる<笑>山ちゃん知らん人おる<笑>ここまで声優の話してて、山ちゃん知らん人おらんくない<笑>もうめちゃめちゃ有名だよね。ま、あ一応ね、主なキャラクター紹介しておきますけども、アンパンマンのね、まあ、チーズだったりとか、エヴァンゲリオンのカジ料理、 僕の大好きなキャラクターを演じておりますとということでねもうヤマちゃん説明いらいやろもう<笑>、大体皆さんがディズニーで聞いてるあのアフレコ、ヤマちゃんですよ。<笑>大体もうね、なんでもヤマちゃんみたいな感じなんですよね。いやー、山ちゃんは正直でもこういったなんか不気味で変なキャラクター、うん、めちゃめちゃ合うと思うよ。で、まあ、ハンテングの演室的にもすごく合うと思うんですよ。うん。だからまあ、マちゃんは、まあ、ここで来てもいいし、まあ、僕の中では国志望でも来ていいかなと思ってて、まあ、どこ でやっぱ来るかなというふうには思ってるんですけどまあ、上限の4反転具すごい合うかなと思ってるのでまあ、山ちゃんも押しておきますまあ、上限の4の西予想はこんな感じとなっております<音声> で、まぁ、あ、刀鍛冶は何話やるのということなんですけども、まあアニメ1期はですね、原作7巻の始めまで行って、全53話分をアニメ26話にしました。で、そして、まぁ、あ、途中映画7巻8巻挟んで、まあアニメ2期がですね、原作8巻から11巻まで行って、まあ全31話分だったものをアニメでね、まあ12話分にしました。まぁ、あ、一応ね、えっ、ー、と、アニメは11話だったんですけど、まぁ、あ、1時間スペシャルがあったので、まぁ、あ、実質12話となっておりますね。はい。で、まぁ、あ、それをですね、遊楽編の割合をね、まあ計算、 それを刀鍛に結びつけてちょっと考えてみたんですけど割合がですねこんな感じとなっておりますまあ 38.7% ということでまあ原作 2.58 話分をだいたい平均するとね 2.58 話分をアニメ一話と使ってるみたいですね割と結構豪華に使用してるよという形なんですけどもまあその割合計算でいくとですねまあアニメ三期刀鍛の里縁はですねまあ原作12巻から15巻までいっ で、まあ、九十九話から百二十八話かな、まあ、全三十話分になると考えております。はい、で、まあ、それをですね、アニメにすると、全十二話という形で、まあ、初回一時間だったら全十一話になるよということで、なんとですね。刀鍛冶の里編のアニメ、遊覚編と、まんま同じね、流れになりそうかな、と、僕の中では思ってますね。はい、いや、楽しみすぎるっすね。で、まあ、刀鍛冶の里編に関しては、遊覚編よりもさらに。 戦闘シーンがねおそらく多めだしより濃い戦闘シーンっていうのがね多いと思うのでいやかなりアクションシーンがね楽しめるんじゃないかなと思っておりますあの UFO テーブルさんのアクションシーン皆さん遊覚園の時第10話めちゃくちゃ興奮しましたよねあれがさ結構続くんすよ刀鍛冶ではもうやばいっすよね<笑>やばいっすよねはいということでねあの刀鍛冶の里演アニメ何話やるのということなんですけどもえワンクールのアニメ12話え初回1 1時間なら全11話になるんじゃないかなと僕の中では思っております。はいなので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 ね、この原作127話と128話、原作の関数でいくと15巻のめちゃめちゃ中途半端な位置なんですよ。だからもしかしたらなんだけど、柱稽古編もやってもおかしくはないんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよね。うん、まああの、遊楽の時原作ほんと切りよく終わった感じなので、まあそれで言うと、刀冶もやっぱ原作の切りがいいところで終わるんじゃないかなと思ってて、まあ柱稽古編もついでにやっちゃうみたいな流れはね、まあってもおかしくない。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 プル作品の Fate という作品があるんですけども、こちらの、えー、主題歌を歌っている、えー、歌手アーティストの方と。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 来てないっすね。<笑>鬼滅来てないっすね。うん。じゃこの二人マジで刀鍛冶来る可能性。本当に高いっすよ。 うん、マジで高い。まあ、リサさんがね、戻ってきたり、エメさんがまた歌うって可能性ももちろんあるんですけど、新しい歌詞をね、起用しそうなね、感じはあるんですよ。だって、刀冶の里園さん、またさ、雰囲気が変わるので、ま、あその辺ありそうですよね。で、ま、あ僕が個人的に、フェイトとは関わりないんだけども、まあ、アニメ関連注目のアーティストさんで、僕が大好きな、はい、アーティストを持ってきました。こちらです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 人間は、レオナさんしかいないよ<笑>。マジでレオナさんしかいない。で、僕がほんと大好きなのは、シャドウハウスっていうやつのオープニングのナイナイだったかなエンディングだったかえー、ナイナイっていうね、曲がね、あったと思うんですけど、え、オープニングやエンディングちょっと忘れちゃったんですけど、ナイナイっていう曲がですね、マジで良くて、うーん、ほんと皆さん、あの、レオナさん調べてみてください。マジで、ほんとアニメ関連注目なアーティストというか、最近ほんと引っ張りだこいね、なりつつある、もうほんとアーティストさんだよということで、もうほんとに僕好きなんで来て、 欲しいで、すねうーんでまああんまり来なさそうだけど、意外と来てもおかしくないんじゃないかなって思ってるのが、まあ、鈴木好みさんですよね。あの、この方ですね、まあアニメ関連ではめちゃめちゃ注目でですね、まあ僕は押してはいないんですけど、鈴木好みさんなんかマジでさらっと来てもおかしくないかなと思ったんですよね。ただ、まあ鈴木好みさん結構リサ寄りのね、タイプの、まあアーティストというか、まあ若干声似てるんですよね。僕、本当に最初に聞いた時ちょっと似てるなーって思ったんで、雰囲気がね、雰囲気がちょっと似てるなーって思ったんで、まあそれだったら別 別にりささんでもいいんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ鈴木このみさんね、えー、来る可能性すごい高いし、僕本当好きなアニメ鈴木このみさん主題歌のこと結構多いので、まあ、それこそ来てくれたらまあ嬉しいなとは思いますね。うん、全然喜びますね。まあ、そんな感じで歌手アーティストさんに関してはまあ、僕が予想した中でマジで来るんじゃないかな。今回、本当ガチガチでフェイト関連の予想をしていったので、まあ、来るんじゃないかなと思いますね。ufo テーブルつながりということで、はい。マジでこん中から当たったら嬉しいですね。<笑> <笑>うん、レオナさん来て。いや、レオナさんマジで来て、うん。マジで好きだから。本当に好きだから。そろそろ鬼滅のエンディングあたりで聞きたい。オープニングじゃなくていいんですよ。エンディングでレオナさんに聞きたいですよね。うん。はい、ということで続いてなんですけども、アニメーション制作はということで、まあこちらはすでに発表されている通り u f o テーブルさんとなっておりますよということで、まあ PV 皆さん見ていただいたかなと思うんですけども、早速もう刀鍛冶の差だよね。もうだいぶサンプル画像がもうやばいっすよね、これ<笑>。 <笑><笑><笑>なん な, なんなお前やばいって UFO テーブルの進化。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 書いていただいてるんですよ素晴らしいなと本当に思ってますはーい UFO テーブルさんマジで安定の神作画というかなんか神作画ってまとめのが本当に嫌なんですけどもう本当に素晴らしいですねこだわりが本当にすごい本当にマジで素晴らしいありがとうございます本当にということで、えー、めちゃくちゃ楽しみですこの本当にね制作会社がね本当鬼滅の刃を手掛けていただいてね本当に僕は感謝しますねはいで最後ですね軽く監督は誰ということなんですけども監督はですね変わらず外崎春夫監督となっておりますはい いや、この方、ひそかにすごいっすよね。あの、原作よりもさ、かなり本当に、なんだろうな、攻めてるというかさ、鬼滅の刃結構、まあ、原作通りにはさ、まあ、書いていただいてるんですけど、アニメーションもね、原作通りに結構書いていただいてるんですけど、まあ、それ以上にですね、こだわりがある部分だったりとか、まあ、オープニングエンディングの演出とか、いろんな戦闘演出とか、まあ、あとはここアニメーション凝りましょうとか、まあ、そういったものに関しては、外崎春夫監督の指示がね、まあ、結構でかい いいんじゃないかなと思ってて、まあ特に僕が感動したのは遊客園のアニメ10話あのかなりねすごかった戦闘シーンですよ。あの本当あそこに関してはマジで本当こだわりあって原作とかのレベルじゃなかったですよね。うん本当背景もオリジナルだったし原作には描かれてないような角度からのアプローチだったりとか、まあ、そういった部分がね非常にあった回となってましてね僕は本当に好きでしたね。なんでまああの本当に外崎晴男監督は本当に感 しますね。ありがとうございますということであの鬼滅の刃は変わらず監督が変わらないっていうのはねあの作品の雰囲気もガラッと変わることはないのでそこに関してはすごく安心して刀火事も遊覚編よりもねえさらに一層面白くなる可能性が高いということでね あ, あの楽しみにしておきましょうということで監督さん変わらなくて嬉しいですはいということで皆さん今回いかがだったでしょうかいや刀火事より一層楽しみがねえー本当強まっていくよということなんですけども第1話の放送は2023年かな ということでね、いやかなり遅いとね<笑>、遅いよーってなってるんですけど、あ楽しいに待っておきましょうや。うん、だいたいまあまあまあまあ僕の予想は本当にあの当たらないこともありますけど、当たる可能性の方がね非常に僕は本当高いので、まあ本当信じて<笑>僕の解説を信じていただきたいなと思ってます。はい。いや皆さんのですねコメントだったりとか感想、うんま軽く何でもいいですよ。うんコメントを書いていただけると嬉しいです。こここうなんじゃないかっていうね予想とかも書いても全然いいし、うん本当。 皆さんがね感じたことをすぐ、えー、コメントに書いてくれると嬉しいですってことで、えー、この動画良かったよという方はね、まあ、高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますいやー今回ねいやかなり長い動画になっちゃったんじゃないでしょうか皆さん本当最後まで見ていただきありがとうございますいや僕のメーターはですねもう今30分を超えましたということで<笑>まあだいたい編集で半分ぐらいになるんじゃないかなと思ってますってことでまた次回のとこでお会いしましょう